皆さんこんにちは。星の写真家、タイムラプスクリエイターの成沢弘之でございます。どうもどうも。えー、比較名合成シリーズパートフォーでございます。はい。今回は Mac を使ってタイムラプスを作ってみようと、比較名合成の星をこう線にしてね表現するタイムラプスを作ってみようっていうのが、えー、今日のお題でございます。まだここにいきなり来ちゃったっていう方は。 1、2を先に見るとといいと思い思ます3はあの Windows 版の話なのでパ、えート1パート2を見てですね、えー、比較名合成星を軌跡にするっていうのはどういうふうにやってるのかなっていうのを一度見てからこのパート4を見るといいと思います。 まあ、そんなスタートレイルのタイムラプスをですね Mac で作ってみようという動画になりますが Windows は結構手軽だったじゃないですか。で Mac も私の記憶ではそれができるはずだったんですけどちょっとね私の記憶が古くてというかですねだいぶ時代が変わっているというかあの私が以前に使っていた私も最初 Mac ユーザーだったのでその時に使っていたソフトっていうのが今ほとんど使えないものばかりだったんですよね。 例えば Mac の OS カタリナ以降は対応してませんとか多分開発者の人がもうやってないんでしょうね動画の画質大きさってまあフルハイビジョンとか 4K とかにいましたけど今 4K が普通になってきてるじゃないですか最低でもフルハイビジョンなんですけどもそれすらも出せないっていうね 720p っていう DVD 画質のものまでしか対応してませんとか、まあ、そんなんばっかだったんですよ でちょっと待てよと、えー、そういえば Mac には iMovie っていうね便利なソフトがあるぞともう最初に Mac を買った時についてくるソフトウェアですよねじゃあそれでやろうかなって調べてまあ詳しく話すと iMovie は通常のタイムラプスを作る分には問題ないんですけど今回のね比較名合成のスタートレイルを表現するにはちょっと適しませんでしたなんかねカクカクするんだよね うーんそういうことなの他の動画編集ソフトとかに取り込んでタイムラプス化してもそういう症状出なかったんですよ。iMovie だけどう頑張ってもカクカクしてしまうっていうことで、まあ、残念ながら iMovie は不適合というふうにですね判断をいたしました、まあ、参考までにどうやってやるかっていうと、まあ、写真をこう読み込んでですね えー、秒間10フレームでで書き出せるんですね。で、それをまた動画を取り込んで3倍速にするとそれで秒間30フレーム30コマを実現するっていう、まあ、そのやり方もどうかとは思うんですけどそれでやってらっしゃる方がまあほとんどですよとで私以前に、えー、星空のタイムラプスでこうピュンピュンピュンピュン飛行機が飛 ん, でくのを飛んでくるのを消すっていう、えー、その技をですねこういうふうにチュートリアルで公開してるんですね。 えー、この時に使った動画生成のソフトっていうのがダヴィンチ・リゾルブっていうですね動画編集ソフトだったんですよ。これ無料版ですごくいろんな機能が使えてあの非常に優秀なソフトで使いやすいんですけど、まあ、写真やってる人がいきなりダヴィンチ・リゾルブはちょっと解 き, 解きにくいよっていう話だったんですけどやっぱりねダヴィンチが一番いいわ。でやり方としては、えー パート2の動画で使ったスタースタックスっていう比較名合成を作るソフトがありました、はい、それを使って、えー、比較名合成のタイムラプスの素材を書き出して、えー、ダヴィンチリゾルブに取り込んで動画にするとタイムラプス動画にするというそういう流れになります。 あせっかくなんでね、スタースタックスを Mac 版でインストールするところからやってみようと思います。まあ、前回 Windows だったからね。同じく、まあ、このスタースタックスのサイトに飛んでいただいて、で、下に行くと、えっ、ー、と、こだね。MacOS10.7 ライオンから b i g ーまでって書いてます。このスタースタックス 0.81MacDNG っていうのが最新みたいですね。じゃあこれが、えー、ダウンロードしてみようと思います。はい。 で、えっ、ー、と、ダウンロードすると、この左下に表示が出てくるので、はい、これインストールしますね。アグリーします。はい、そうするとこういう画面になりますね。で、これは、このスタースタックスっていうアプリケーションを、この、ここに書いてます。英語でね、アプリケーションズドラッグ、スタースタックスヒアとインストール。ここにドラッグすれば、インストールされたことになりますよっていうことですね。はい、インストールされました。これで OK です。で、インストールしたら、 このアプリケーションの中に、えー、スタースタックスさんが、入ってましたね。入ってますんで。で、ここの、えー、デスクトップにあるこいつは、もう、あの、何取り出しちゃって、オッケーです。で、まずスタースタックスを起動しましょう。はい。お来たは開発元を検証できないまま多分開きません。だから、ね、このアプリやべんじゃねえのってこれ表示が出るんですけど、正直はハーテナを入れリックしてですね。前に出てきます。 で、一般パネルを開いていただいて、で、えっ、ー、と、変更するにはこの鍵をクリックします。あね、この左下にね。これ鍵クリックすると、あのー、まあ、その、パスワード入れろうって出ますから。パスワード入れると、えー、これこのまま開くっていう表示が出ます。はい。これで、開くってやると、無事に、 で、ここにですね、えっ、ー、と、この間撮影した、ベランダの素材ですね。XS10。混、は、在、い、してる。リスト。JPEG のみにして、はい、JPEG ファイルを全部選択して、ここにドラッグアンダー、バー。ドーン入れました。はい。で、前回はここで、この左上のね、 スタートプロセッシングというところを押したんですけれども、えー、今回は違います、えー。こっちのですね、カー車マークをクリックしていただくと、えー、ここはね、前回もご説明したところですけど、この下にさ、Ding! step after each step っていうところがあります。これ、えー、それぞれ合成を、それぞれの段階で保存するって意味です。つまり、 えー、105枚今ぶち込んでるでしょぶち込んでるとか言ってえー、105枚。で、1枚を書き出します。1枚と2枚合成したやつを書き出します。1枚と2枚と3枚と合成したやつを書き出しますっていう感じで、順にやっていくんですよ。つまりそうすることで、こう、比較名合成がどんど ん, どんどん伸びていくのが、それぞれ保存されていくんですね。まずこのセーブアフター1ステップをクリックします。で、えっ、ー、と、このブラウズってとこありますね。これをクリックして、はい。 えー、で、えー、さっきの、えー、とは違うところにしようかな。わかりやすく。これちょっと新しくフォルダ作りましょうか。新規フォルダを作って、えっ、ー、と、そうですね。Each Steps 一ステップとか入れる ?1 ステップ。1ステップフォルダを作りました。で、ここに、えー、入れます。こちら。ね。 これ、リバースナンバーリングスキームなのかなでありますけど、これは、あの、逆再生ができるように、番号を逆に振るっていう感じですね。これ、まあ、あの、いろいろ使うとなかなかオフの深いソフトで、割とその、まあ、ちょっとしたクレイティブなことができたりするんですけど。まあ、今日はここは振れないようにします。はい、じゃあ、Each ステップにチェックを入れて、フォルダを指定したのを確認したら、え、これで、 スタートプロセスそうすると、はい、これ、えー、前回と同じように比較名合成されているように見えますけども、えー、実は、ね、それぞれが書き出されているというね、なかなか優秀な機能です、はいまあこの操作は Windows でも同じなので、Mac で説明しているっていう章、まあ、になりますけども。 ウィンドウズ使ってる方もね、ここをチェック入れればこうやって、えー、書き出すことができまして、まあ、別の動画生成ソフトウェアとかに入れれば、えー、同じようなことがシリーズコンプ使わなくてもできるっていうことですね。はい。じゃあちょっと待ちまーす。うん。私がまあ、ウィンドウズ使ってる、Mac 両方使ってる理由っていうのも、やっぱそこにあって、どっちかじゃないと使えないソフトは、特にね、星空関係の天体写真系のソフトとかは、ウィンドウズ対応が多いんです。 マック対応ないんですよね。うん。それでまあ両方使ってるっていう感じなんですけど、まあマックだと、そのいろんなシステムとこう合わせるのがレディだったりとか、まあそれぞれメリットがあってね、結局両方使ってるんですよ。まあ、そんな無駄話してる間にこう終わりましたね。じゃあさっき、えー、指定したフォルダに写真が入ってるか見てみましょうか。ませんなさい、1ステップ。あ、入って入って入ってこれ見てください。1枚目がこれですけど、 写真でしょ、ね、こうちょっと下行くと線になっている。で一番最後まで行くとはい線になってる。ということでまあそれぞれ105枚分書き出されております、まあ。もちろんこれコメットモードにしたいなって言ったらコメットモードチェック入れればコ メ, ットモードコメットモードのあの尻が押すぼみになられている<笑>尻すぼんでいる えー、流星のような星の地域の状態でがこうやって動いていくっていうのが、えー、ステップで書きされます、うんまあ、その時はここにチェック入れてださいねはいサイトにいましたあのー、名前はなんかとっつきにくい感じあるかもしれないですけど使い方は至って、えー、とってもシンプルですし えー、ゆくゆくこうステップアップするっていうふうになったときにねやっぱりいろいろ役立つ機能が多いのでダヴィンチ・リゾルブでをおすすめしたいと思います で,、えーっとですね、ソフトウェア無償版と有償版がありますこのダヴィンチ・リゾルブのいいところは、まあ、プレマックのじゃあいやアドビのプレミアとかはサブスクリプション契約って言って毎月毎月こうお金を払わなきゃいけないんですよ ライトルームとかフォトショップのクリエイティブフォトプランは980円なんですけどこのプレミアだけ使おうとすると結構高いんですよなんだけどダヴィンチリゾルブとファイナルカットは一回購入しちゃえばそれでもう終わりです追加でこう購入する必要はなくてアップグレードは常にされていくっていう状態なのでこう例えば動画のカラーグレーディングとかねとかノイズリアクションとかそういうのを使いたいなってきはもう有料版を買っちゃえばいいんですけど、まあ、今日はこの えー、無料版をインストールしてください。これの MacOS 版ですね。MacOS 版を、えー、ダウンロードしますと。で、まあ、ここいろいろ個人情報を入れるんですけど、まあ、登録ダウンロードで、個人情報入れたらこうダウンロードすると、まあ、こういうのが入ってきますので。で、まあ、私もですね、あのダビジルログ ダヴィンチリゾルブは有料版をもう買ってるので、えー、ちょっとこのまま進めますけども。えっ、ー、と、まあここなんかね、新規プロジェクトで、まあ、例えば e チステップとか、e チステップを入れ作成してください。で、えっ、ー、とですね、この画面の見方ですけども、 ええー、と、まあ、前回紹介、以前に紹介したのと変わらないんですけどね。このメディア、カット、エディット、フュージョン、カラー、エアライト、デリバーで、ま、いろいろこう、えー、カット編集のみとか、カラーグレーディングとか、音をいじることころです。各セクションに分かれてるんですね。このデリバーは書き出しするところなんですけど、各セクションにこう、えー、何かの作業がこう集中されているような感じの画面なでりますで。まずですね、 えー、この、一番左の、一番左のですね、メディアっていうところを開いていただいて、ここから、ボリューム、リーチステップ。はい、こいつですね。こいつこのメディアプールにクリップがありませんので、ここに取り込みます。はい。で、ここで、えー、データが取り込みました。で、次にこの隣に行きましょう。カット。そうですね。 さっきのメディアっていうのはまあデータを管理するフォルダで、で、ここはそのカット編集を行う、実際の編集を行うフォルダになります。で、こう再生すると、ご存知になりますね。で、これね、私一回やったんですけど、今もなんか隠ついてたじゃないですか。コントロール F でフルスクリーンモードになるんですけど、今これでやってみると、ここ隠ついてるじゃないですか。でね、 なんでかわからないですけど、なんか追いつかないみたいで、まあ、これ最新の Mac なんですけどね、Apple Silicon F1 のスペックもりもりの Mac なんですけど、まあ、なぜかこういう風うに表示されるんですが、あの、書き出し、実際に書き出したデータ見たら、滑らかに再生されてましたんで、ご安心ください。I'm Movie は書き出してもこの状態だったんですけど、じゃあデータ取り込んだら、次にこの隣のエディットに行きます。 はい、エディット。で、今ね、ここ、要サイド黒いじゃないですか。このまま書き出すと、非常にかっこ悪いので、インスペクター。っていうところをクリックします、右上の。ほんで、えー、ズームってありますから、これで、こうやってね、えー、こうっすか。はい、これで、えっ、ー、と、16対9の、 画面になりました。で、もし、こう、上下の位置な、直したいなって人は、えー、ここで横。で、こっちで、縦が、こう、移動できます。自分のお好みの構図に、やってみてください。で、ここで、アニメーションつけることもできるんですけども、まあ、キーフレームを打って、ここからここまで、こんだけ動いててできるんですけど、とりあえず今はね、それ、えー、触れないように。で、ここまでやったら、 1、下のですね、セクションの一番右のデリバーというところをクリックしていただきます。で、ここで書き出し設定ができるんですね。はい。で、今、フォーマットはクイックタイムですよと、うんと、そうですね、mp4 にしておきましょう。まあ、軽いデータで出すっていうんですね。で、a と d 2 6 4大丈夫です。はい。で、解像度は今、フルハイビジョンの設定になってますが、えー 3840x2160 ウルトラ 1D これ 4K 画質で四 4K で出すこともできますし、その上の 8K、8K で出すとさすがにこの今取り込んでるやつは 8K のカメラで撮ってないので XS10 ですから 8K まではできないので 4K 画質にして、で、まあ品質、まあ自動でいいです。で、他は全部自動にして、レンダー級に追加っていうのを用意します。 で、ここをね、4K にして出しましょうか。で、連打球に追加ってやると。おあ、はいはい、すいません。これ、タイムライン解像度で大きい解像で連打球に追加しました。その、今編集してる画質 4K じゃないけどいいのって言いう話です、ね。で、え写真は 4K 以上あるじゃんって、H、XS10 ですよね。なんですけど、あの、これが出た時はですね、 えっ、ー、と、ファイルの、えっ、ー、と、プロジェクト設定。うん。で、このマスター設定からタイムライン解像度ってのがありますよね。これを 3840×2160 にすると。だからねこれ。これで 4K になったはず。で、もう一回デリバーから 4K を選んでフレームレートは30フレームにします。 で、これ、レンダーーに追加でやると、今度は怒られないです。はい。なんか2個出しちゃった。こ, こはい。で、この、1ステッセプタイムラミッチっていうのここに追加されたので、レンダーオールっていうのをする押すと、これで動画の書き出しが開始されます。はい。はい。もう終わったんだ。早いね。で、えっ、ー、と、どこに書き出したんだっけデスクトップ名称を見せてたね。えっ、ー、と、これですな。 これが今書き出した動画でございます。はい。あ、綺麗だね。iMovie と違って、綺麗な線が描けました。ということで、えー、以上が Mac の場合の操作方法になります。えー、スタースタックスで、1ステップ処理、えー、比較名合成をした後に、えー、動画編集ソフトでタイムラプスにするということなんですけども、 付属の iMovie はダメで今はダビンチリゾルブを使いましたよ、まあ、今回いろいろですねこの動画を作るためにいろんなソフトを試しましたけど Mac でお手軽にフリーソフトで簡単にねそれこそ簡単なインターフェースでタイムラプスの動画を作るっていう環境はなかなか難しいっていうのがね残念ながら分かりました。 全然私が求めている基準ってね高いものじゃないんですよ最低フルハイビジョンで出せて秒間30コマのタイムラプス動画を作ればそれでいいんですけど、まあ、それがないというねもういろんなソフトやったんですけどどれもできませんでしたいいのを知ってる人いたら逆にちょっと教えてくださいコメントでくださいもうこれだったら有料版使った方がいいよって思うぐらいめんどくさかったもし有料で使うとしたらですね TLDF タイムラプスデフリッカーっていうソフトがあります。これ4000円ぐらいだったかな。うん、あとね、パノラプスっていうソフトがあります。えー、これね、有料版がね、9000円ぐらいだったかな。<笑>あとは LR タイムラプスですね。これ5万円ぐらいするんですけど、紹介するとするとこの3つですかね。うん、だかどれもそのデフリッカ ー,、えー、タイムラプスの大敵であるそのチカチカ現象をね、消す、打ち消してくれるっていう えー、機能が入っているものなので覚えておいて損はございません、えー、それでは今日はここまでにしましょうか、えー、比較名合成パート4は以上になります、えー、それでは次の動画でお会いしましょうさようならバイバイしたっけね